だけどなあ来なくても YouTube とかで見れるからないらないっちゃいらないな怖いなバカですねオープンカーで寒<笑>いぞこれだってマイナス3度だぜここ今やばいねえー、昼だっつーのに 何度はやばいだろ寒い。暖房つける。つけた方がいいんじゃない？ ガソリンスタンドはダメだよねレギュラー3000円分で現金でっつったらもう入れて T ポイントを入れちゃったんですか。なんだよね聞けよね T ポイントいいですかとか聞けよなあったくよたバカなんじゃないなあったくお前ところなんか T ポイント持ってるやつしか来ねえよバカ やばいやばいやばいやばいよな運転に集中しないと事故っちゃう<笑>これ大丈夫なのかあそやば<笑>なるほど音はしてるけど ABS が働いてるだけで別にスリップはしてないんだね ないから良 い, いそのまま別に行ってるからいいんじゃないかなこれがビーナスラインだ スライシ取っちゃった。あれまた登ってんのかな？ここ長野県だぜここ。 ドライブしてるだけなんだよねなんか美味しいものを食わないと マジかなっちゃこれやばいね。 理解せねえもんな、怖いな。 やばいなすごいなぁ帰ろうち っ, って撮ってる場合じゃねえな